3年生の女の子5歳の坊主の男の子2歳3ヶ月の女の子いやすごくない私とパパとばバばーバーの協力とあと一時保育と預かり保育とみんなの力で通る中でもちょっとこれは大変だったなみたいな多分ワーママってねうーん あ, あると思うんですけどんリッスンを自分が持ってたりすると替えがきかない っって思っちゃうから基本的にやっぱり子どもの熱とか、うん、体調不良とかになった時に保育園使えないし、はいはいはい、一度保育も使えないって、はいはい、なった時にどうしよ う, う, しよ う, うしてってなったらも う, <笑>あのもう本当に今月先月かとっても助けられたんだけど、えっと、若手の真央先生っていうのの<笑>あの MLS で水曜クラスやってる先生がいるんだけど、はいはいはいはい、日本日本でやってるんだけど。 私が来れない時とかは、うん、あ娘とか息子の急な発熱とかだともう4本フルで、うん、やってくださったりそ う, そうありがとうございます回ってますそ<笑>う今回ピチピチなしっかりした、えー、そうとか出会いの、まあ、ダンサーの友達に代行で来てもらったりとかの連絡もひたすら LINE でみたいな電話したりとか、えー、あれ1人がなったらもうみんないよね まあもう頼れるものは<笑>頼って連絡して先を見据えて行動するというか今まではなかったけど子育てしてると何が起こるかわからないからこのイベント前とかこのレッスンの前にこうあったらどうしようあしようとかいうのは割と頭の中で常に考えてるんでそうかも SNS で見たのが、うんあの 顔先病に一番下の子そうが何の子ですなった入院したっていうのを見てえっ、ー、<笑>なかなか難病じゃないと思ってちょっとびっくりしたんだけど、えー、あれは大丈夫だったのあれはだ、まあ、今のところ大丈夫で、うんうん、でもまあ一番下の子1歳の時に突発性発疹かあ突発、はいはいはい、で、はい、高熱を出してその高熱で熱性けいんを起こして。 怖いやなので1日2回けい起こしてしまって、はいはいはいえっと、入院した経験があってそうだから1歳のお誕生日は<笑>病院で過ごしたっていう過去があって、まあ、入院に関してはだからまあちょっと慣れてるというかあ、まあ、そこまでびっくりすることではなかったんだけど2歳の誕生日過ぎたぐらいの時にあの高熱が続いて3日間ぐらい高熱が続いて。 であれおかしいなって思ったらたまたまママ友があの症状を言ったら川崎病の症状に近いんじゃないって教えてくれて私知らなくて、えー、すごいなそのまま、うん、そうですまあ調べたらもう項目がすごい当てはまることがすごい多くって、うん、すぐ救急で受診しに行ってでそのまますぐもう診断川崎病の診断がついてでそのまますぐ病院に。 入院してでまあ、えっと、治療法は決まってるから、まあ、薬投与してだたい1週間ぐらいで退院したとかな。ああそうなんですね、はい、でまあ何が怖いって多分川崎病って血液の炎症でほっとけば治るんだけど炎症を起こしてしまった時の、えっと、後遺症で血液にこぶができちゃって。 そそれで心筋梗塞になっっちゃったりとか、そうその後遺症が怖いから早めに炎症を抑えましょうっていうんで大体みんな入院して早めに抑えてで後遺症がないかを常に確認するっていう病気なんだけど、まあ、今は3か月6か月9か月1年2年3年って定期検診に行かなきゃいけなくってで今もそう、えっと、通ってるんだけど、まあ、今のところ異常もなくて元気に<笑>過ごしてます。 会えない会いに行けないしお見舞いとかねいるんですよね知り合いのママが食べるにして、うんうん、いやーもうママが痛いと思って、ね、もうママが泣けちゃけそうかそらうそうそう<笑> も, もう寝かしつけも ね, うだねまくあの大体起きちゃうからう粘るけどもうあとは看護師さんにお願いしていーわわキャ言ってる娘見ながら。 胸が痛いともね、えー、変え、ね、もういろいろ経験されて、ね、なんかいろんなことが起きますよ ね, ね何てでもなんかちょっと強くなれた気がするあそこのね、一個その、あのー、まあハサ病じゃないって言ってくれたママとかもそうだけど、うん、やっぱ経験値が上がると、そうそううんうん、なんか強くなれるし、うん、こう気づいてあげられる、うん、他の子供に何かあった時とかもっていうね経験値がすごい上がってま す, すねハ病すら知らなかったから、ね、でも今元気に ます<笑>ますす気ぎいいかわい い, けどかわいいねだけど言わなな日はうち、ね、<笑>いいいいのダンスサークル MLS って「マイリトルサンシャイン」っ て, はい、っていう焼略で MLS そうちのパパが考えた マイ・レトル・サンシャインってこう私の太陽を見たいみたいな自分の子供をもを私の太陽を見たいってい う,、うん 照, らてね、そう照らしてくれるっていうので、うん、そうマイ・レトル・サンシャインってかわい い, いうそうか だ, だからロゴそう、太陽で<笑>その太い子が輝いてほしいし輝くことによって周りのみんなもハッピーになってほしいっていう願いがあるから、うん、なんか自分のそう子供だけじゃなくて。 まあ、本当に地 域, 地域密着で地元の祭りとかやっぱり地元の友達たちが多いからなんかみんなで育ててダンスのスキルだけじゃなくてこう人間性としてもみんなでこう成長させてあげたいっていう思いがあるんだけどやっぱりその発表会にちっちゃなステージ箱を借りて。4月と 月月月と12月あれ10月もうすぐじゃないそう10月に、えー、ゃん。<笑>で、まあ一応やる方向なんだけど発表の節目が、ね、年に何回かあるから、はいはい、4月の時はよちよちしてたのになんか10月になったら「なんかめっちゃ動いてる!」みたいな「なんか、この子すごい上手になったよね」とか自分の子供のナンバーだけじゃなくて他の子のナンバーを見て感動して。 ママたがいてたりと か, なんかそう自分の子供メインなんだけどこう MLS としての子供たちを保護者のみんながこうあったかく見守ってくれてる感が毎回の発表ですごい私も感じることが多くてなんかもう本当やってよかったなってそれを見るとお互いに感謝し合って。 へて、えー、そ う,、うん、そ う, そ う, そういう人たちがまてそういうサーブル固まりやすいですからね何、うんうん、からありがたいことにも本当にあったかい人たちばっかりがこう集まってくれてでみんながみんなで子供たちに経験させてあげようとか、うん、こうみんなで見守ろうねっていう感じがすごいある。 なんかキッズがメインのダンスサークルみたいなイメージありましたけど、なんかそれをサポートしてる。大人たちもさあ、すごいいい関係、どんといい関係。パワーをね、その太陽の光を浴びれるっていう雰囲気があるんですね。うん、そうですね。最高じゃん。ね振り返って言葉に出す、やっぱ。 そうだわ。緊、う、張、ん、<笑>しちゃ う,、ねうん。じゃあ楽しみですね。そのまた発表の場が10月、ねうん。今じゃあ絶賛練習中。そう絶賛練習中。一までもあの感染対策で保護者は一人まで、はい、にしてるんだ。になっちゃうのが、うん、きちょっと残念なんだけど、まあ密を避けて。こう SNS とか見たら。 あの踊りが見れた発信に行っ、はいすね、あの<笑>ね見てない人はねそういう曲のちょっと雰囲気を見ていただいてか愛、はいいねえ<笑>、ね、なので、ね、成長私も楽しみにしてるので m l s キッズたちのねみんなよかったら見て面白いなと思ったらグッドボタン高評 価, <笑>高評価<笑><あと><笑>チャンネル登録していただけると嬉しいです<笑>お願いします<笑><笑>じゃっかり宣伝だねダンスっていう音楽っていうのがまだ、うん、いいですよね、うん、好きなものを通して みんなが成長できるしいや本当ダンスっていいなって毎回思う NS <笑>、ね、もやっててそ う, そうみんな や, やってほしい<笑>ねえ<笑>、ねねねねまあ、今日お話聞いてみてね一歩踏み出せなかったなと か,、うん、なんかやるイメージ具体的なイメージがわからないんだけどみたいな人とかねちょっとなんか参考にしてもらえると、うんね、いいのかなと思います、うん はい本日のゲストはですね三人のママでありそしてダンスサークルをね運営してらっしゃる翔子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございましたママさんありがとうございましたじ<笑><笑><笑><ア><笑>ゃーーーーーーわたなお<笑>